うーんなんかまあ前からずっと言ってますけどやっぱ歌歌いたいんであの何オリジナルソングとかはねこれからもっといっぱい出していきたいなーっていうのとあとなんだろうなあとはねまあこれもずっと前から言ってるんですけどココラボコラボボ動画を撮りたいですあとはねなんか最近気づいたんですけどあれですよあの視聴者参加型 みたいなね、なんか、企画をね、やりたいんですよ。なんか、例えば、斎藤さんでみんなと喋ったりとか、あとはなんか、生放送でね、みんなからお題をもらって、こう、お絵描きの森だっけみたいなやつとかさ、いろいろやってみたいんですけど、あ、そう、あの、いろはとフォロワーさんとか、リスナーさん、本当に大好きなんですよ。で、まあ、よくね、こう、リップとか、反応をくれる方、方 っていいうのはねだいたい覚えてるんですけどもアイコンとか名前とかで覚えてるんですけど、まあ、覚えてるがゆえにあっあれなんか最近あの人見かけないなみたいなのがあってその人のとこ見てみると「フォロー外されてる」みたいなことがたまにあってなんか彼にとってイルハートは過去の女なのね。 みたいなことが、まあ、たまにあるんですけどまあねなんて言うんだろうなまあ実際ねこ う, そう見てくれてるね人たちの意見とかもねこう取り入れてね生放送とかいろいろやっていけたらいいかなーって思ってます。ああ大好きー<笑>どうも 真実はいつも一つあなたの心のイルハートです今回はこの喋り方や眼鏡を見ての通りバーチャル YouTuber のイルハートが最近巷で起きている VTuber の裏側に迫るという社会破壊ということでインテリハートで攻めていきたいと思いますわよそれはズバリ突如行方をくらました VTuber に何があったのか そんな社会派なことに切り込んでいきたいと思うのでみんな楽しみにしててくださいね真実はいいつだっているハート<音声><音声><音声>大好き<音声>今回はある VTuber の資料をもとになぜ突如行方をくらましたのか。 について検証していきたいと思いますはじめにこの資料をご覧くださいじゃーんこのグラフが何を示しているかこれはある VTuber さんが誕生してからのチャンネル登録者数の推移のグラフになります見ての通りね出だしは良かったんですけどそこから少し伸び悩んでますね まあ、こんなにね愛されてるってだけでミルハートとしては十分だと思うんですけど<笑>そして次にこのグラフを見てくださいじゃーんこれは、とある VTuber ののの各話視聴者数のグラフにななりますですすでででわわ噛んでないですわこれもチャンネル登録数同様にちょっと停滞感がありますけどあっ最近ちょっと上がってきてますね とにかくズバディ<咳>、今の図の中に突如行方をくらました VTuber の原因がわかるヒントがあるので す, <咳>、えーえー、すぎー<咳> VTuber といえども無料で配信を行っていくのは難しいみたいで。 特にイルハートのような 3D 実体系だと一話の収録予算もワカにはならないらしいです。例えばこのある VTuber の一話のコストは20万から30万円と言われています。すでに初期投資で84万円かかっていることを考えると、たくさんのお金がかかっていることがわかりますね。かかってるねでも。 出ていくお金もあれば収入もあるわけですからエルハートたちはこう勢いで始めたからそういうのは考えてないみたいでございますけれどもあはとにかくさっきの一例からひょっとしたら他の VTuber さんも支出と収入が釣り合っておらず。 マネタイズのシステムがまだ構築できていないということみたいですね。何の話してんだろう？うん、まあそこでね。実際の支出と収益のバランスを見た時に。現状のチャンネル数や視聴者数などのね。成長率が下りて期待が持てず、結果損切りするような形で。 突如姿をくらます VTuber という存在が現れるとイルハートは説を唱えます真実はまさに闇ハート<音声>つまりチャンネル登録者数や視聴者数どうこうではなくってチャンネル登録者者数数や視聴者数どうこうこではなくそもそもバーチャル YouTuber のビジネスモデルっていうのはまだ確立されていないから。 維持していくのは維持しかないような状況になってるって話だったんだね。<笑>引き続きイルハートはこの議題に対して考察をしていこうと思うんですわ。そんなあなたもインテリハート。<笑>じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。オッケーです。ありがとうございます。ああお疲れ様です。おいちょっと。 いや、セリフがね、長くて厳しいですねちょっと頭飛びますよいしょ<笑><笑>おうおう<笑>いや、今日のって、あのー、イルハートのことですよね ええええええっっっっ、じゃあああああああここのまままちちち切るかかかかもっててててとととですかでですすすななんん撮影続いいょょ頭つけるちょちょっと待ってくださよしよしよしよしよし。 じゃないですか<笑>そんななんかクイズ番組の「今何問目?」みたいな質問されても困るんですけど<笑>えっとねえっとね「25話」 の1話の予算の合計えっと20ええ二はいはい<笑>え二2020万ってさ01101001000万試作あり<笑> 20あ<笑> え, えっとえっとはい この度、イルハートはファンボックスの解説と YouTube での生放送を行います不詳イルハートこのままでは12月末に星に帰るええそんな設定ありましたえ、聞いたんですか、うんうん、とにかく年末には放送が終了してしまうのをくぐためファンボックスを解説予定現状では オリジナル壁紙と、あなたのお名前でお祝いするお誕生日動画などを行う予定です他にも、イルハートがどんなことをしたらいいかの意見を募るイルハート生放送緊急会議<笑>このまま死んでたまるかを、近日中に行う予定ですもし いらっしゃったらぜひご協力をお願いいたします実際ねこ う, そう見てくれてるね人たちの意見とかもねこう取り入れてね生放送とかいろいろやっていけたらいいかなーって思ってますえこれってあの、最初に楽屋で話した…<笑>楽んやってる<笑>やこれって最初に楽屋で話したあのあれですよねあのなんだっけ何がして はん、い、ん。<笑>ということでねまあ今日はねいろいろ難しい話しちゃいましたけどとにかくねみんないるハーのためによろしくお願いします